はじめましてのご挨拶 We are ユ心と申しますみんなと会えるの楽しみでしたどうぞよろしくお願いね今日は子供の日なので突然歌を歌ってみました私たち土浦市から参りましたユーシンです今から踊る曲は「結び」という曲です精一杯踊るので皆さん応援よろしくお願いいたします あなたへの はいありがとうございました。はい